入りました。東海大学響川をします。踊り子1と精一杯遠望披露させていただきますので、5000お手拍子足拍子、王国からの拍子のほどよろしくお願いします。 それでは参ります今宵皆様にご覧に入れますは太陽と自由を奪われた常世の国のお話はでさて鬼が合ってるか蛇が合ってるか 見ていただいた皆様に最高の笑顔でありがとうございました響き鉄心